皆様、ごきげんよう。お初に命をかかります。YouTube の吹き替えというチャンネルの主です。よろしくお願い申し上げます。この度は、自己紹介のように、いろいろなことを説明させていただけるような動画です。私の趣味は、ゲームや吹き替えすることです。現在には趣味として、声優やって、日本語吹き替えもやっています。これだよどんつまりだ皆様が聞こえるように、 私は外国人で日本語や発音などをまだまだうまくできませんので、時々におかしい話し方で話しちゃいます。例えば、おかしい文法やおかしい雰囲気の話し方ですね。こんな話し方とか、クザ的な話し方だらけ。テンションおかしいぜ。こんな話し方もするの。無限の彼方へ向いちゃうぞ。でも、それは別に怒ってるわけではなく、 怖いことに痛くなく、失礼ことも痛くないと思います。ただのキャラクターの練習です。日本語や発音などを練習するためには、YouTube の不義会というチャンネルを作成して、私の声で日本語不替えをやってみた動画を投稿し、共有しています。一応日本語を練習することによって、私の日本語不替え動画を共有したいと思っているのは、チャンネルの目的のその1です。よろしければ、ご一緒に日本語不替えをやりましょう。 というストーリー4の予告動画を日本語を話せる優しい声優さんたちと一緒に日本語吹き替えをやってみました。ですので、公式日本語吹き替え版と違ってキャラクターの声が変更されています。危ないここで何を時間がない。こっちよ。モニーの元に戻らなきゃ相変わらず仲間を助けてばっかりね。 ここは危険すぎるついてきてボーニーに必要なのは俺じゃないトイ・ストリー4の英語の予告動画が公開されてからすぐに日本語吹き替え企画を企みました予告動画をすぐに日本語吹き替えで公開するの予定でしたが制御の皆さんの時間を合わせて収録セリフを待って編集して公開します一番時間がかかるのはセリフを待つのことです収録セリフをいただいた時に もう視聴者さんがいつも聞き慣れている公式日本語吹き替えの声で予告動画が公開されました。トイストリー4の公式日本語吹き替え版の予告動画が公開された後に私の日本語吹き替え版を公開しました。残念ながらタイミングは悪かったんです。手遅れでした。それなのに私の日本語吹き替え版には高評価は低評価を超えていますので協力していただいた声優さんたちにも皆様の応援にも 感謝します。あと、日本語吹き替えを参考して、カツオの覚え練習には映画シーンの投稿を始めました。最初にはベノムで、次はトイ・ストーリーのシーンになりました。皆様がトイ・ストーリーのシーンの視聴し、とても楽しんでいるように見えました。どんどん視聴者様たちのリクエストをいただいてトイ・ストーリーを投稿続けました。もちろん、シーン投稿するのは私自身にとって楽しいし、 皆様はシーンを見ると喜んでいただけましたら嬉しいです。ですが先に言ったように、黒人的な目的は私の声で日本語吹帰をやってみた動画のチャンネルです。予測だけで言っておきたいと思います。もしかしたら残念ながらいつか著作権の問題で、 映画シーンの削除をしなきゃいけないことになりましたら、私の声を使った日本語吹き替えをやってみた動画だけが残ります。最低に全部のチャンネルが削除されちゃうかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。ですが、今のところは大丈夫です。映画シーンをまだ投稿できますので、視聴者様のリクエストがある場合、どうぞ動画説明に書いてあるフォームを入力してください。皆様からのたくさんコメント書いていただきまして、ありがとうございます。 毎日コメントを読んで楽しみにしております。コメントを読み頑張っておりますけど、コメントがいっぱいありますので、もし視聴者様がコメントでリクエストを依頼すれば、そのリクエストを見逃してしまうかもしれません。ですので、フォームを入力すれば、リクエストを整理できて、お互い様のためだと思います。最近、できれば、映画シーンは画質高くで編集しておりますので、YouTube に 1080p の画質以上、 1440p や 2160p あるいは 4K の画質で投稿してありますよろしければどうぞ動画の画質設定を確認くださいもし 1080p 画質以上がなかったら場合、その動画は古くて 1080p の画質までで投稿された動画だということになります 2160p の画質編集はたくさん時間がかかりますのでリクエストされてからすぐに投稿できないのはあらかじめご了承ください あとはネタバレのことです。というストーリーシーンのコメントを読んで、時々にネタバレになってしまうというコメントを発見しました。一応そのコメントを削除をしましたが、見逃したネタバレコメントがあるかもしれません。ですので、皆様にネタバレを隠すだけではなく、ネタバレなしのコメントを書くのをお願いいたします。 皆様、応援していただいて誠にありがとうございます。まだまだ日本語や発音や吹き替えなどを頑張りますので、これからもよろしくお願い申し上げます。それでは、私はこの辺で失礼いたしますわ。ありがとうございます。無限の彼方へとに行こう